任天堂ンドウ64が現在動作していません。システムをリセットしてください。